まずはじめに電源を差し込みます続いてモニターとの連結をいたしますこのようにモニター1、モニター2、モニター3のアウトプットがあります 同じモニターアウトプットに差し込むと同じ画面が出力されるようになります続いてカメラとの接続をいたしますカメラの SDI アウトプット端子に差し込みますそしてカメラから出力される映像を SDI in の端子に差し込みます続いて usb カメラを機器に接続いたします外部 pc との接続をする場合は このように接続をいたし ま, すまたキャプチャーカードを使用して外部 PC との接続をすることもできます。音声の入力は対応するインターフェースにケーブルを差し込みます。以上で説明を終わります。